やっほルフィアーきバレンタインだからチョコあげるじゃーんえバレンタインチョコくれるのうんあるかもしかしてあこれはギリチョコだよーえっあた Cowok, jangan diet yang b u l u k a l a u teman-teman mendapatkan hadiah coklat d a r i seorang gadis di Jepang pada saat hari Valentine. Karena k e b u n g k a t a n besar, coklat tersebut adalah giri c o k o yang berarti dia hanya menganggap Anda sebatas teman biasa dan Anda bukanlah s a t u satunya c o w o k yang mendapatkan coklat dari d i a Pada video kali ini, kita akan mengucapkan b e n c a n g mengenai hari Valentine di Jepang bersama seorang teman kita, Haruka San. Haruka San, kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo k a k a l a l o k a l k a l e kalo k a a l じゃあまずは自己紹介してもらえますかはいこんにちは、えー、日本で生まれて日本で育ちました大学生のハルハルです、えっと、私は旅がすごい好きですでインドネシアにも一回行ったことがありますええー、そうなんですかは い, いジャワ島<笑>ジャワ島ですジャワ島。<笑>暖かくてあの緑がいっぱいあって大好きでしたるほど。<笑>じゃあじゃあまずまたハルカさんに行くアカスオランアンアケヨ<笑>現在学ぶるしねうん、うん アルフリカンさん、イミチュアスはアイドル ?AI ドルでし<笑> の, AI の 皆さん、AI っていう、まあ、人工知能があるんですけどもそれの勉強をしていて私がでその魅力を、まあ、もっと多くの人に知ってもらってでもっと AI が日常生活で使われる社会になったら、うん、もっと人間がクリエイティビティな仕事ができるんじゃないかなと思って、えー、その魅力を発信する活動をしていますえー、すごいですよ<笑>いや、じゃあはるかさん あ, あれ何度呼べばいいんでしょうか ちょっとね、小学1年生からね、うん、あだ名がはるはるだからあるは る, はるはるでいいよるはる<笑>じゃあはるはる今日はあの日本のバレンタインデーの文化カルチャータディションの話なんですけど、うん、はるはるは毎年あギリチョコあげますかああああげます毎年あげるかなもう昔から本当、小学1年生からずっと毎年ギリチョコをあげてましたそうなんですか じゃあ、ギリチョコって何でしょうかギリチョコは、まあ、友達とかの、まあ、普段お世話になってる先生とか、うん、あと家族とか、まあ、にあのプレゼントする。まあ、本名じゃないチョコレートですかね。なるほど。じゃあ、あ、好きな男じゃなくて、うんそとこだね、あただの友達の男に全員あげるでしょ。う。<笑> まあそうだね。仲いい子にはあげる。仲いいなるほど。うん、じゃあ、ホメチョコもあのファレンタイントデーにあげれるんですか。うん。ホメチョコもあげる。同じ日でしに、ね。同じ日に。じゃあ、なんで日本では、うん、女が男にプレゼントするでしょうか。なんか男の子にと気楽じゃない？んなんかいろいろな説があるんだけど、うん、あの調べたところで。 時にには1958年ぐらいにメリーチョコレートっていう会社が東京にある新宿っていうところのデパートでバレンタインのチョコレートキャンペーンをやったんだってでその時にあの女性から、ま、男性に送ろうみたいな風にキャンペーンやってでそれがまあ流行ってでその後の年もどんどんなんかいろんなチョコレートとかお菓子のメーカーお菓子メーカーカが、うん。あの バレンタインのキャンペーンを盛り上げてで、女性が買って男性にプレゼントをするっていう文化が根付いたらしい。えー、なるほど。おもしろい、うん、面白いですね。ビジネスもあるね。<笑>えー、日本人ってビジネスがうまいでしょね。そうだね、イベントのビジネスが上手だね。<笑><笑> それ大好きだからだなすごい伝統的にあの、うん、いろんな各地で日本は伝統的 な, なんかそのまま、うん、お祭りがあ る, やって る, あるんだけどあのだから多分海外のクリスマスとかハロウィンとかあ全然あのキリスト教徒じゃない人も、うん、あのお祭りだと思ってあのケーキ買ったり<笑>パーティーしたりするのは好きだね。うん、じゃあバレレンンンタインのプレゼントは チョコレート以外でも大丈夫あ服とかケーキとか、うんうん、なんかあのアンケートがあって 90% 以上の人はチョコレートがチョコレート以外のお菓子もあげるみたいなんですけども、うん、あの残りはあのチョコレートいとか食べ物じゃないものをあげる人もいるみたいで、うんまあ、一番はその中で多いのが服なんだけど2番目は何だっけパンツとか。 パンツパン ツ, パン ツ, パンツ<笑>であと靴下とかあなるほど<笑>なんかそうい う, ういあと日用品とか文房具とかそういうのもあったなるほどなるほど、うん、じゃあはるかさんはいつもチョコあげるあ私はね、い, いつも、えっと、チョコじゃないかな高校生からチョコじゃないのあげることにしててだってバレンタイン日ってみんなチョコあげるでしょ、うんで のがあって、女の子同士もチョコをプレゼントするのね。ああで、私、女子高生、あの、高校の時が女子校だったから、だから、みんなでお互いにチョコあげるんだけど、うん、そうすると、いっぱいチョコ、自分でもあげるけど、いっぱいもらうのね。チョコ多いと、なんか、うん、いやなんか飽きる。<笑>飽きるから、なん か, なんか、チョコじゃないお菓子を 作った方が喜ばれるかなと思ってその時からはなんかパウンドケーキ、うん、キャラメル味とか抹茶味とかチーズケーキ作ったりなんかしてるかな、えー、じゃあはるかさんの、うん、はるはるの、うん、<笑>じゃあは る, はるはるがあげるのは自分で作るあお菓子あそれとも買うお菓子 自分でえー、で毎年作っ手作りしてプレゼントしてたんだけどでも あ, のある調査によると 60% 以上の人はもう買ったものをプレゼントしてるみたいで、うん、そうだね、まあ、やっぱりその方が時間がかからないし、ね、<笑>気軽に 買, える買ってプレゼントできるからね大変じゃないですか、うん、それは。買うのが ああ作ってもなんか時間がかかるでしょうね、うん、ああ作ると大変だね、うん、だけど私高校の時にそのお菓子作りをあのして作ってプレゼントしなきゃいけなかったんだよね、うん、なんかその部活の決まりね、うん、だからまあそれで作ってたらお菓子作り好きになって、うん、ですごい楽しいんでやってるからもう趣味かなお菓子作りは趣味ですか、ねうん、えー、すごいええ<笑>ちょうどじゃないけど、うん、あところで ああ、義理チョコと。ああ、友チョコは同じですか、な、うんか形とか、ああ、値段とか。ああ。難しいこと聞くね、それは人によるかな、まあ、義理チョコって言ってもさ。うん、すごい大切な人だけど、別に本命じゃないっていう、なんか仲良し、うん、すごい仲良いけどっていう人には。なんか、あの。 いいいいチョコをプレゼントするでしょ、ギリチョコとして。だ、うん、けど友達だったらさ、あの友達だったら大体女の子にあげるんだけど、うん、女の子に女の子があげるんだけど、うん、それを友チョコっていうのね、うん。だからそういう時は、まあ普通にたくさんの女の子女の友達にあげるから、うん、あんまりいいの買えないよね、<笑> 普, 通のね普通のチョコを ね, ね。じゃあ、あったかいものじゃないですよね。 そうだね。友チョトモチョコはまあ普通チョコ、うん、普通のチョコをプレゼント、うん、普通のお菓子かな。ホルメチョコが高い。ホルメチョコはまあそうねちょっと値、ね、値段にも気合い入っちゃうのかな、はい。まあ私はでも手作りだから一緒だけど。うん。じゃあホワイトデーという日もあるんですよね。うん。ホワイトデーは三月十四日にあって、うん、それであのー。 バレンタインにチョコをもらった男の人男性があのチョコをくれた女性にお返しに、うんまあ、お礼の、まあ、お菓子か何かプレゼントするそうなんですか。すねうん、じゃあ僕もこれのお返ししなきゃ来月、うん、<笑>待ってるね<笑><笑><笑>待ってるかも、ね、ええー、<笑>日本に言えたらね<笑> そうだね、えっとねホワイトデーっていうのはそれまではマシュマロデーとかーキャンディーの日とかっていうふうにも言われたみたいなんだけどなんか 1980, 年1980年に全国アメガシ協同組合がホワイトデーっていうのに統一していたらしいまあなんか若者のその 純, 純白な愛みたいなイメージでホワイトデーっていうあところではるはるさんハル は, はるちゃんは 好きなあチョコのブランドありますかえ難しいこと聞くね私チョコレート結構好きだから、うん、好きなブランドいろいろあるんだけどフランスのアラン・デュカサさんあとジャンポレーバーも好きあとピエール・マルコリーニっていうのもいるんだけど好きだねえーうん、そうなんですか<笑>じゃあ日本のチョコレートのマーケットェアを見ると、うんうん、トップ3は メ、う、ジ、ん、とあめあグリコと そ, かそれかそれともロテ、で、うんうん、それがトップ3。うんうんうん、じゃあこれはあ別の会社の、うん、えっとチョコレートそうだね。うん、かスペシャリティストのチョコレートそうだね。じゃあ一緒に食べてみましょうか。はい。はい。Let's eat。いただきまーす。いただきます。 Parole um, うフランス語はちょっとあまり詳しくないからごめんなさい。 ラスクなんだ。ラスクチョコ美味しそう。ういやハルハドゥが好きなチョコはどれですか？ええー。どっちですか？抹茶。抹茶。抹茶これ抹茶味で。オッケ ー,、えー。じゃあ他は。これはきなこで。きなこ。きなこってわかる。大豆大好き。大, 豆 大, 豆 大, 好き大好き。そうこれ。毎日食べます。あ本当。そうです。これがゆず。ゆずああそれも大好き。うん、これはごまって書いてある。え？ ごまそうななななんんですすかるほどどこれだだろうねクランチっぽいけど書いてない、えっと、ケィーいけ書てたきおー本当、うん、よかったありがとうよかった。よかった私は抹茶 抹茶大好きなので、抹茶。じゃあリマ茶どうだあといいじゃ う, う。抹茶はえっと英語ではグリーンティーかな。グリーンティー。グリーンティー。普通まああの普通にお抹茶って苦いんだけど、うん、よくあのスイーツにも使われたりしてああ、私も抹茶のケーキとか大好きよく作る。えー<笑> 緑の<笑>美味しい僕も抹茶のアイスクリーム大好きです美味しいよ、ね、ああいいね、うん、あ、うん、さっきかあ昼ごの時、うん、抹茶のコーヒー飲みました抹茶のコーヒーええー、抹茶フラペチー ノ, ううチーノ<笑>ああ<ー><笑>抹茶のコーヒー抹茶クリームフラペチーノバ、うん、バの ね, サバのね<笑> ビビこれじゃあなんかなぜかア ル, アルピアからもらった<笑>チョコレート。いただきます。<笑>言わなくてもいい。ちょっとバレンタインの逆チョコ。逆チョコ。クオねあの逆チョコもあって、うん、そうねあ美味しいとやっぱこれ有名なやつだよ。そう、えー、めっちゃ日本で有名。プレミアムチョコ。あ逆チョコって言ってそのバレンタインの日に男の人の方からあの女の人に。うん チョコレートをプレゼントするっていう文化もちょっとだけある、まあ、私はもうもらったことないけど<笑>たまにある初 め, 初めての逆チョコ<笑><笑>おこんな感じこんな感じです美味しそうラスクだいただきますうんう ん, で、はい、う, ん, んでうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんいんうんう ah s e d a n i h a k a k r ini ah i n kan a n t u、no、kan u j i k n jaa、ah, harus harus kan, kyo terima k a s kepada anda ustadz, e n a n g sekali ustadz. ah terima kasih u s t a d e r i m a kasih ustadz. jadi ustadz ustadz. terima kasih u s t a d e r i m a kasih ustadz. terima kasih ustadz. terima kasih u s t a d terima kasih o s t a d z terima kasih u s t a d terima kasih u s t a d e r i m a kasih u s t a d e r i m a kasih u s t a d e r i m a k a o k h ustadz. e r i m a kasih ustadz. terima kasih ustadz. terima kasih ustadz. terima kasih u s t a d e r i m a kasih ustadz. terima kasih u s t a d e r i m a kasih u s t a d e r i m a k e s i h u s t a d e r i m a kasih ustadz. e r i m a kasih u s t a d e r i m a k a s i u s t a t e r k a s u a e r k a s それ<音楽>では皆さんご覧いただきありがとうございましたもしこの動画が気に入ってくれたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いしま す, お願いしますでは次回の動画もお楽しみにまた<音楽>